それゴミですやんけんでいいっすか<笑>いやゴミじゃないですあ、ゴミじゃあっゴミって<笑>ゴミって聞こえて<笑><笑>そこまでヤンキーじゃないです<笑>はいということで皆さんこんにちはキアですということで今回もねキアの大冒険やっていきましょうということで今回、えー、ゲストをお呼びしましたどうぞ<笑>サトルですサトルくんミカエルミカエルコジョウですコジョウキアですということでね<笑>今日はねこのように、まあ、地元のメンバーなんですけど 今回の冒険のテーマすごいよね、すごいよということで、えー今回ねまあまあちょっとあの、ストーリーが長くなるんですけどまあ昨日ドライブえーこの、このメンバーでねドライブ行ってたらええー<笑>、で、どうしたんですかえどうした<笑>どうし た, うした<笑>ソーサルディスタンスあ、そう w w w ソーサルディスタンスということでめっちゃ近いよということでね<笑> まああのー、いやいや近すぎやろ<笑><笑>ディスタンスないやディスタンスないや絶対これ叩かれるやつなのマジでマジで叩かれるやつそ<笑>れでね昨日このメンバーでえーまあ、夜山からねドライブで帰ってきていたらなんと道路にある動物をねえー見つけましたそしてねこの動物がねまあ引かれちゃってねあのーまあ、のま触ったところまだ普通触んないけど触ったところあの、暖かくてえーまだねあのーまあ、のま白骨かなんていうあのー、配布 不敗あ、まだ不敗がね、えー、始まってないということで。ということでね、今回はね、まあ、一度も、あの、亡くなっている命なのでね、えーど、まあ、その後はね、おそらく、あの、ゴミ収集車が来て、えー、ゴミと一緒にね、えー、まあ、悲しい感じで処分されるんですけど、<笑>えー今回はその命を、えー、感謝していただいて、えー、僕たちね、食べて、えー、食レポしていきたいと思います。それでは、本日の食材がこちらい<笑>ということでね、 今回の、えー、食材が食材がこちらです、じゃん、これ見、分かるなんと、こちらね、アナグマです、アナグマの、えー、肉でございますいや、昨日ね、アナグマがなくなってるのを、えー、見かけて、えー、帰えってね、徹夜で、えー、皮剥いで、えー、肉やって、えー、本当にね、オールしましたね、もう眠いです。眠いですということでね、今日は、えー、1匹の足4本取れたんで、えー、食べていこうと思います。ちなみにこういういのあのあ 肉は食べたことがないので、えー、面白い動画になるんじゃないかと思っておりますテンンション高そして、本日、えー、こちらに用意したのが、えー、まあね、いつも、いつもの僕の庭から採れたハーブたちと、えー、ニンニクです。とにね、あの、まあこういう獣肉っていうのはものすごく、あの、臭いので、えー、今回はね、ハーブと添えて、美味しいね、えー、まあ食べ方を挑戦していこうと思います。では、早速火をつけていきましょう いうでね、早速、えー、肉の処理をしていきましょう、えー、一応このまま焼くんですけど、えー、まあ足はね取っておいた方がいいと思うので今から節電して節安していきますはいはい、はい、爪長いね前足 はい、というわけでね、えー、肉だけに、えー、仕上げましたこう見たらねなんか結構チキンみたいじゃないということで、えー、今からこの肉をシーズニングしていきましょうその前に毛がつきすぎてるのでこの赤ワインで洗いたいんですけ ど, こ, いいすけどこれこれ裏<笑>、うん、毛がギャンついてるけ What up? ははい、ではバターを入れて、えー、ローズマリーそして、えー、レモンタイムですねを入れていきます火力が強いですね<笑>すでガーリックを入れます ははい、では、えー、シーズニングしたお肉を入れていきたいと思います。 わあ、美味しそうな匂いしますね。もうすぐ油すごい、やばい。いいんじゃない。もう、ぎ<音>わ<声>いにゅうしてきた、やばい。 はい、見てくださいものすごくね、えー、こんがりそっちじゃないこっちねということでものすごくこんがり、えー、焼け上がってきました最後にねいつものやつやっちゃいたいと思います行きますはいではね、えー、いい感じに、えー、焼き色と、えー、まあね、シーズニングの味がついたと思うので今からねグリルに移してえー まあ、ファイヤーのね煙のスモーキーな味を出して、えー、美味しくやっていこうと思います豆乳うーうーおおめっちゃ香りいいね これ取りましょ、えー、<笑><笑>はいどうぞはいということでいい感じにね焼けたので今からえー、並べていこうと思いますいやおい、まあ、しそうマジでやばいなんかね見た感じ焼けとしたなんかね見た感じはものすごくあの硬、ー、いんですよねということで できました、えー、アナグマのね、えー、まあ足の足のローストということであのちなみに空見てくださいあの夕立があと5分ぐらいで食べるのであっ<笑>それでねあのちなみに空見てくださいあの夕立があと5分ぐらいで来るので、えー、ダッシュで食べようと思いますいただきますいー、はいはい、ということでね焼き上がりましたところでね、えー、昨日まあ誰かが引いて、えー、殺してしまった<笑>。 えー、アナグマ命をいただこうと思いますでは、えー、食べていきましょういただきますよし命に感謝たあ香りやばいローストチキンいただきますうんうん歯応えがあるねこれの全然焼けてない<笑><笑><笑> 大丈夫ですか<笑>あうわやばいあのもう完全に僕、えー、このねあらあのアナグマに対して、えー、言いたいことが一つマジで鴨肉にそっくりもうこれマジ鴨肉よね、えー マジかマジよねハモ肉も食べたことないな食べたことあるぜお 前, あれお前、うん、何じゃいやお前もあるぜ多分クリスマス作ったばいまい<笑><笑><笑>作ったっけ<笑>うんあ作ったね、うん、うわで臭みもね何気ないよねうんなくなったよ ね, ね、うん、あんなに、まあ、結構臭かったんですけど最初は、えー、全然臭みもなくて食べれるようになってます とということでね、えー、雨が降ってきましたということでお、ね、い、まあ、しくいただきましたおいしいよね、ゆうくん う, ーうま か, うまかということでうまかいただきました<タッ>はい、ということでおいしいということでね、えー、今回も、えーまあね面白い食材を食べて調理してみました皆さんも、ね、リクエストの面白い食材食べてほしいと思ったら、えー、連絡くださいということで雨が降ってきたので See you! <タッ><タッ><タッ>